に使い回した「そんなこともあるさと笑える僕もきっとセプテンバイへ」「夏ってだけでキラキラしてたあの気持ちが好きなの」「もう少しだけここにいさ」